日本語を勉強する日本語の森ド .com みなさんこんにちは。日本語の森のゆかです。みなさん、お元気でしょうか今日なんですけど、こんな日本語使っていませんかという授業をしたいと思います。私は日本語の先生になって2年経ちます。これまでたくさんの学生と日本語で会話をしてきました。その中で たまにね、んと思うことがあります。それは先生と話す話し方としてちょっと失礼だなと感じることがある場合ですね。皆さん、私に対してそういう表現を使ってしまうのは全然問題ないんですよ。嫌だなとか、こいつ失礼なやつだなと私が思うことは絶対にないんですが 皆さんが他の日本人に対してそういう言葉遣いをした場合例えば日本の会社で日本人の上司と一緒に働いていてそういう表現を使ってしまった場合にはこいいつは失礼なやつだと心の中で思われれているかもしれませんそしてその人はあなたに対して「お前失礼だぞ!」と直接言ってくることはないと思います。 だから今日は、私が今まで学生に言われたことのあるちょっと失礼だなと感じた表現五つを紹介していきたいと思います。あなたも言ってしまっているかもしれません。では行きましょう。先生、今、暇ですか今、暇ですかこれは絶対に言わないでいただきたい。 です。今、暇ですか今、時間がありますかと聞きたいんですね。この暇という言葉、便利ですよね。空いている時間という意味なんですが、今、暇ですかがどうして失礼なのかと思うかもしれないんですが、この暇という言葉を相手に使うのが失礼なんですね。暇というのは、空いている時間という意味なんですが、何もしていない時間という意味もありますよね。 何もしてない、やることがない、ダラダラしている。こういう印象もあるので、例えば会社で仕事中に上司に対して、今暇ですかって聞いたらああ、暇なわけねえだろ、仕事めっちゃあるわ、お前に使ってる時間なんかないわって思われると思います。暇なわけないんですよ。会社だったら絶対に仕事があって忙しいですよね。だから皆さんが聞くんだったら、 今お時間よろしいでしょうかこういう聞き方がとっても丁寧です前にお忙しいところすみませんをつけるともっといいですお忙しいところすみません今お時間よろしいでしょうかこういうふうに聞いたら相手はもちろん忙しいと思う忙しいし時間がないと思うけど私に少し時間を使っていただけませんか こういうね、お願いをするにはとってもぴったりな表現になります。お時間よろしいでしょうかもういい表現なんですが、もう少し仲のいい先輩くらいだったら、先輩すいません。今ちょっといいですか今ちょっといいですかこれでもオッケーです。でも今、暇ですかこの暇という言葉は使わないようにしてください。おー、ゆか先生は教えるのが上手ですね。う 上手ですね。この上手ですねという言葉自体が失礼だと言いたいわけではありません。人を褒めることは基本的にはすごくいいことですからね。ただ言う相手とか場面によってちょっと失礼になる場合があります。上手ですねと褒めているということはその人を評価していますよね。評価している時点でちょっ と、上から見て、あ「ああ、うまいですね。」と言っているような印象になります。これは人とか場面によっても違うんですが、そういう可能性がある言葉だというのを覚えておいてください。私はたまに、ゆか先生は上手に教えましたというメッセージやコメントをもらうことがあります。 その人が言いたいのは、とてもわかりやすい授業だったと、感謝を言いたいんだと思うんですが、私の授業を評価して良いですね。上手ですね。こういうふうに言うと、それを専門にしている人に言うと、ちょっと失礼になる場合があります。私は嬉しいから大丈夫ですよ。ただ、例えばね、私が歌を歌って、はゆか先生上手ですね。いいじゃないですか。でも、歌手に対して、 歌うプロに対して、歌が上手ですね。というと、いや、当たり前だよ。それで仕事してるんだから。それでお金もらってるんだから。ってなりますよね。だから、褒めるときに上手ですね。というのは、相手とか状況によって、ちょっと注意した方がいい言葉です。褒めるんだったら、わーすごいですね。とか、いやーさすがですね。こういう言い方をすれば100点です。 上手ですねというのは、ちょっと注意が必要な言葉だというのを覚えておいてください。先生、パーティーに行きたいですか先生、パーティーに行きたいですかこれもよく学生から言われた言葉です。この学生は、先生、パーティーに行きませんかと誘ってくれているんですよね。 ただ、目上の人に対して、何々したいですかとか、何々が欲しいですかというふうに、欲望、欲求を直接聞くのは失礼になります。誘いたいんだったら、先生、パーティーに参加していただけませんかとかね、私は先生に来て欲しいと思っている。だからあなたを誘っていますという言い方ですね。他にも、 先生コーーーヒがが飲飲みみたたいいでですすかか先生、ジュースが こ, うううこういう時も「飲みたいですか?」と聞くんではなくて「コーヒーはいかがですか?」とか「ジュースはいかがですか?」こちらからおすすめしているという表現の方がもっと丁寧です。あと学生からもらったメッセージで一番笑ってしまったのが「先生僕に会いたいですか?」というメッセージです。 そんなこと言われたことないからちょっとドキドキしたんですが僕に会いたいですかって言うなんてもうすごいねかっこいい男の人が<笑>俺に会いたいのかいこういう感じなんですよだからそのメッセージをもらった時ちょっと笑ってしまったんですが彼が言いたかったのは先生一緒に遊びましょうっていうことですよね誘っているわけですでも誘うんだったら先生一緒に遊びませんか こういう言いいい言方方の方が、もっと印象はいいですね。何々したいですかとか何々が欲しいですかというこれをそのまま相手に聞くのは少し失礼な表現になると覚えておきましょう先生に花を買ってあげます先生に花を買ってあげます先生にチョコレートを買ってあげます これも学生にたくさん言われました。先生に何かプレゼントしたいんだという気持ちが分かってすごく嬉しいんですが、目上の人に対して買ってあげますというのは失礼です。何々してあげるという表現が失礼になります。何々をあげるとかしてあげるというのは、あげる側の人がちょっと上で、もらう人が下になるという印象があります。 だから生徒が上で先生がちょっと下になって買ってあげる。こういうイメージになるんですね。だから少し失礼になります。これを言うんだったら先生に花をプレゼントします。先生にチョコレートをプレゼントします。これで十分です。差し上げるという言葉もありますね。上げるの謙譲語なんですが、ここまで言わなくてもいいです。これもすごく丁寧なんですが、 先生と学生の間だったら、先生に花をプレゼントします。こういう言い方で十分だと思います。うん、なんかまあ日本に来て1年くらい経つのでん。まあなんかうん。大体日本語はまあわかります。なんかとか。まあとかうんーとか。こういう風うに会話の間を埋める言葉フィラーと言うんですが。 これは会話を自然にするために使うのはすごくいいです。ただ、使いすぎに注意してくださいと言いたいです。これは日本語学習者だけではなくて、日本人にも言えることです。これを使いすぎると、ちょっと慣れ慣れしいというか、失礼ではないんだけど、ちょっと嫌だなという印象を持たれる場合があります。慣れ慣れしいというのは、話しやすいんだけど、ちょっと嫌だなという印象ですね。 これは、会話がすごく上手な学生がよく使っていて、使いすぎてしまって、もう癖になってしまっている人がたまにいます。こういう言葉は、使えば使うほどいいわけではなくて、少し言えるからいいんですよね。使いすぎに注意してください。はい、皆さんいかがでしたか使ってしまっていたというものが一つでもあったかなと思います。 これはすべて失礼だから絶対に使うなと言いたいわけではありません。それを言う人とか言う相手との関係とか場面によっても変わってくるんですが、今回は私が経験したもの、ちょっと学生に言われて失礼かなと思ったものを5つ紹介しました。まあせっかくね日本語の森の動画を見て日本語を勉強してくれているわけですから、 少しでも相手にいい印象を持ってもらいたいなと思っていますぜひ参考にしてみてくださいではまた次の動画でお会いしましょうじゃあね先生今暇ですか先生お忙しいところすみません今お時間よろしいでしょうか先生すいません今ちょっといいですか おお、ゆか先生は教えるのが上手ですね、うん、ゆか先生さすがですねわかりやすいです先生パーティーに行きたいですか先生パーティーに来ていただけませんか先生に花を買ってあげます先生にお花をプレゼントします うんー、なんかまあ日本に来て一年くらい経つのでんまあなんかんだいたい日本語はまあわかります。日本に来て一年くらい経つのでまあ日本語はだいたいわかります。